あれが面白いこれこれこ れ, んこれねヤンバルガンピっていう沖縄の植物のこれ実がついてるでしょこれ一年中花が咲いて実がなるんですよねでほらここの奥にあるでしょ真っ赤な実。がこれを巻いて発芽したやつを一本ずつ分けて ちょっとだけ編み伏せしたんだけどうまく曲がんなかったんでもう一回針金で少し曲げますけどこうちょっとねこうふねふねってこれでもう花咲きますこのサイズで1本ね咲いたのがあったんだけどお客さんが持ってっちゃったやんばるがんぴっていう沖 縄, の沖縄の植物です。 種からやったら面白いかなと思ってちょっと巻いてみました、うん、そしたら発芽率いいんでこんなにいっぱい<笑>でこれがこういう花が咲いて実がなるんですよこのサイズで<笑>これはねれはいい初挑戦<笑>やっぱ暖かいところがいいんですかねあやっぱ沖縄のなんで今こビニールハウスだけどもうちょっと寒くなったら二重にしますあの発泡スチロールの中に入れてここに置く この辺は台湾ツゲですけどね、はあ、台湾ツゲは台湾漬はすごいことができるんですよ。すごいことうん、例えばこの辺で取り木かけたりもできるんですが、はあはあ、何にも枝がなくなっちゃってここここでで切っても、はあ、ここで拭きます、はあ、<笑>すごく拭くのが早くて。いやすごいちっちゃいの作れるってこと そ, うそれでうちは挿し木 挿し木もすごく太いのがつくので、これ全部挿し木なんですよね。ね、えー、根がすごいけど。挿 せ,、ね、せます。えー、でも、これ挿して、あ、二年ぐらい経ってるんで、ちょっと植え替えないか。うんうん、言えないけど、で、花がね、ほら、来てるでしょただ、寒があるのね。で、これを、例えば、小さくして、ほら、花がいっぱい来てるでしょう、ね。そうそうそう、枝の細いとこ挿せば。 結構丈夫なんですよ寒ささえあれしてあればねで真冬にほら花が目立つので結構国風の頃でもこれは刺した刺したやつですよね刺して1年生かなもう根っこ出てますけど、うん、ここは金図でしょこれは実生ですね種からやってるやつでこれは刺し木だけどこっちのがこれこの辺ももう これ刺してね、三年生ぐらいですよ。根がすごく張るんです。もう実がついてでしょう。この辺もそう、一緒に刺したやつです、ね。これすごいっっててたやつうん。それは根伏せでしょって言って。面白そうな根伏せで。そうですよね。うん、実いてるし。そう。これを作りたくて、で、根伏せをしたのがこっち。ちょっと、ちょっと草がいっぱい生えてますけど。 これ一本一本全部根っこを伏せたやつから出てるんですよね。ね、だからここ。<笑>面白そうですよこの。うんと見て。ほら根っこ。うん、<笑>根っこ見える。どうなるか。あどのくらい曲がってるので出てるのかがわからないけどい結構うんそう痛いの。あそこまで曲がってるかどうかはね。これは特別いい寝伏せですよね。さっきのはね。でも寝伏せでも出るのね。 金 図, はね、金図も例えばここで切っちゃっとするでしょブスっと何もないとこでもう半年でバーっと枝出ますからこうこれなんか棒だから面白くないけどここで切って挿し木してそれでここでもう一個挿し木してってやると3本になる<笑>すんごい吹きがいいのよ金図はその代わり肥料ガンガンやりますけどね。金図はねやりがいがいある けども、あの蝶々が卵を産むでしょ、ね、だから、もう年がら年中気をつけないと、丸刈りで食べられちゃいます。葉っぱを全部食べちゃうんで、普段は網の中に入れとく。ここは今入らないからいいんですけどね。これ、さっき話してたどんぐりの網み伏せ。どんぐりは埋めちゃダメなんです。置くだけ。置<笑>くだけ。そうすると、ここ見えるかな。<笑> <笑>ここ。れ取れないかな。取れますね。ほらほら保護。出てる。これ<笑>先に根っこが出るの。ほうほうで下に張っていく。それから葉っぱが出る。でもうだいぶ出てきてますね。取ってすぐにこの状態にすると。そうですね。あの置いとくと虫が中に入っちゃって食べちゃうんですね、うんうん。だから取ったらすぐ巻いて、すぐこういう状態にして。これはあの。 台所のあのゴミのところのネッ ト, ネットでもちょっとねこれね柔らかいんで伸びちゃうんですよ、うん、押し負けちゃううんうんだからね二重にしてですかこれ二重になってますけどね あ, あのうんとやるときは上からもうちゃんと網をぎゅってやったりしますけどとりあえずまだ発芽しないので根っこが出るだけなんでだいぶ出てきたね根っこは、うん、これが双葉になるのは来年の春ですこのまんま冬越しします根っこだけで根っこだけで行く これ、作る、え、これは、銀杏のほら。銀杏、銀杏か。え、こ れ, れは栗銀。これはあの、山の 栗, <笑>山栗、山栗、山栗拾ったんで、<笑>食べないで。<笑>とりあえず、巻いてあります。これがなかなか発芽しない、やっぱどんぐりの方が早い。一応出ますけどね、可愛 い, いんですよ。栗をつけたまんま、鉢に植えると、うん、とても可愛 い, い、うん。これが。 松の種を今取ってるところですね赤赤黒見分けつかないからねか、うん、いとかないとでこれが最初こんな感じでだんだん開いてきて乾燥するとそれがこう開いてきて出ないかなみんな落っこっちゃってるね<笑>この隙間に入ってるのがこれが種これは乾燥するると自然に出てくるそうですね 四国の盆栽屋さんとか名古屋の盆栽屋さんで松やってる人はみんなこれやってるこの先っちょにあるのがねこれが種ですよだから巻く時はこの羽をねこうやってやって巻くんですけどね黒松これは先に1回出たやつもう大量ですねこれ1つに対して1個入ってるからつに対してこのこのなんて言うんですかこれに対して 一つ入ってるんで、この数だけあるわけ、三十個ぐらい。ほら<笑>、こうやると出るんですよ。三十粒ぐらい取れるの、これで。じゃあ、もう。一般の人は一個二個で十分ですね。そうですね。うち、ん、は種売ってるんで。国風の時にね、赤松が。去年松が全然取れなくて。赤松は大変なんですよ。背が高いから。あ赤松の種、向こうが大変。 黒松っていうのは意外と背低いんで、うん、意外と取りやすいですこれで全部出して1回冷蔵庫に入れて春に巻けばわっとわっと生えますよ、うん、あの松はね4月の頭ぐらいに巻くんだけど割と普通のモミジなんかよりちょっと遅いんだけど、うん、巻くとほぼ同時に発芽するんですよだから世が揃いますよね<笑>ってね。発芽率はすごいいいと思います、うん、松は 赤松は1年生は赤くなっちゃうんだよねどうしてもねこれ赤松ですよかわいい こ, こういうふうにいっぱい出ちゃう、うん、ああこんな感じなんです、うん、紅葉してるんだよね赤松はね1年生は紅葉しちゃうの、うん、で黒はしないけれどもどどこににあるかな黒どっかな黒っ何しろ数が多いんで ね,、うん、そうですねあと銀杏と栗と。 どんぐりははもうはっきりとこれほらも う, もうあれじゃないですか色がねもう変わっちゃって こ, れ こ, うこんな感じに網伏せしとくとこうなるん で, でこれもっと小さくしたい人はここで切っちゃってここでししいいや効かかないのだから上は捨てるんこの曲がりまで欲しい人はここを切っとけばこの辺からも出るしこっからも出るしどっからでも出てるね。 これ目で使うどんぐりってばっつり切っても OK なんで<笑>うん、うん、これが去年、うんうん、去年前ってやつかなもうほらこんなに葉っぱが紅葉しないで落っこしてる、うん、この色がこのねオレンジがコナラの紅葉ですよ、うん、でもっと曲げたい人はほらギュッて引っ張っとけば曲がるからねまだ、うんうん、こうやってこうやってこうやって引っ張っちゃうって畳んじゃえば、うんうん、この時期にそうすればもっと曲がるんで。 面白いのできます、うん、どんぐり太るの早いんでね、うん、どんぐりはね早いんですよそ こ, こら中に落ちてるからそう、誰でもできますどんぐりでもいろんな種類あるから あ, あのう、ウバメガシと小ナは全然違うからウバメガシとど ん, ぐどんぐりはどんぐりなんですよ今日ね、雨伏せ難しかったの曲がんないんだよ<笑> 一応です葉っぱ落ちましたけどね、うん。まだ曲がるけどね。一応って曲げといても戻っちゃうんですよ。うん、それで 無, 無理してこう針金かけると傷だらけになるし、うん、意外と難しくて編み、うんうんうん、伏せ失敗なの。これ、うん、ほら曲がってないでしょ、うん。何本もこれは去年巻いたやつかなお。一昨年かな。これ一昨年かもしんないよね。したらほらこれがね。上目がしなんでこれもどんぐりなんです。 カシノキあのどんぐりがちっちゃいんですよカシノキは、はい、でどんぐり並べると分かるんだけどコナラは細長くてこっちのカシノキのどんぐりはもうちょっと寸詰まり、うん、でその辺に起こってるのはかこっちが多いあ、そうこれなんかもうぐちゃぐちゃだか分かんないでしょこれねこれツタあ、ツタツタの1年生種種種いっぱい出てるでしょ園のツタを あ, あのもらった人が庭に植えて、はい、庭家にこう巻きついちゃって、うん、でそこの人にうんーとこへ遊び行くと取らせてもらうの<笑><笑>だけど<笑>今年はなってない2年に1回なんですよへえそうなんだそこのツタはねこれはケヤだけどほら手入れしなかったからこんなになっちゃう<笑>これケヤねちゃんと切っとかないといけない。 一本木にするんだったらこんなことしちゃだめです、はいはい、もっとちゃんとやらないと<笑>モミジもみじももみじは例えば今一本生えてますけどこれこれいっぱい種が入ってるので、うん、来年の春にもまた出るんですよ あ, あの2年にわたって発芽するので、はいはいはい、捨てられないんですよ、ね、<笑>これこれ<笑>あの犬散歩に行った時にサザンカの実を拾ってまいといたやつ ね、ちゃんと手入れしておかないとね巻きっぱなしなんでどれもないかれ、うんうん、でもねちゃんと1本ずつあげてやっとくと34年で花つくのこれで今年は可愛い花が咲いてこの間の修学典で売れましたが<笑>何でも巻くんですよ何でも何でも巻 く, 何でも巻くとりあえず巻いてみる実を見ると拾うっていう習慣があるのでしょうがないね<笑>あとは これに花がついてるけどねさっきのほらサザンカさこれちょっとまっすぐすぎるなこれ作ってる途中だけどこれいいな。回ってんだけど ね, ね、うん、これをこの太さじゃまだ咲かないよねもうあと12、うん、年経たないとかっこいいの売っちゃってないんで、ねうん、これがあれ、ね、さっきの未升したやつでこれの兄弟が花がバーってついたんでこのくらいのこれ何でしたっけサザン カ, サザンカ サザンカのミショ、四年生。四年生。四 年, 年生。かっこいいのと花ついたの。あ、ここに花ついてるけど、これはここで咲いてもね、うん、いいいい息打っちゃ っ, たって<笑>ないでほら、花はついてる。花はね、このくらいの太さなら咲きますよ。一、う、丁、んうん？一丁<笑>これ古いよ。古いけど、うん、いまいち。高いもんじゃないからね。あとモミジだったら、もう葉っぱ怒 っ, っちゃったよね。 ほら、あいいこうこんな感じになります。でなんですかうんミショ。これ網布製。網布製。網布製ってやっぱいいですね。網布製。あの傷がねつかないから。コナラだってあんま大したもんね。もっといいのがあるはず。コナラは結構数ができるので、もうこっちゃってるからなここね。今日数減ってますねやっぱり。まあ、シンガの後はもう<笑>ね大変です。一瞬パンパンにあった気がする。うん、はい。<笑>なくなりますどんどん。 この小なは実がなる ん, だよ ん, こんなちっちゃくても一切粉裸巻いたやつでねこれ花芽なんだよ こ, これ花芽なんだよこれこ れ, これかちょっと違うでしょ、はいはい、もうこうぷっくり膨れてるでしょ元が、うんうん、これ花芽ですよでなるんだけどなんせ細くてね太ってくんないんですよ珍しいんだよこんなちっちゃくて花くんのん小は種巻いて 大木になるまでならないから、ね。これすごいんだ。これ花芽ついてんだよ。カリッこんなちっちゃいの。こ, こ, これ花芽、花芽なんですよ。これね、なる。うーんなる。なるの。<笑>なる<の>。<笑>なる<の>。<笑>なる<の>。な<笑>あの鳥木です。<笑>これは鳥木。種じゃないです。種じゃない。いこの辺も種からやったやつだね。 あの青ツツラ実がもう落ちちゃった<笑>落ちちゃった青ツツラこうこういうのね種からやったネブセみたいなでも面白いですよねやっぱ形がね面白いねやっぱ種からやるとすごいよねこれは曲げたらしいよ私は買ってきたんだけど、うん、ここまでねやって咲くといいんだけどなかなか そ,、ね、それが難しいところですよね、うん、あほらこれね一応曲げないでこう一個一個埋めて わかるここ、うんうんうん、ギンナンギんナンがここにあってそこから生えましたっていう状態で曲げてないんで<笑>まだ曲がるけどねちゃんと出るんですよね<笑>というわけでコショウガエ動画閉めていいですかはいすみません<笑>というわけでミショウの盆栽でした<笑>、はい、<笑>拾ってきた身とか で、いろいろ作れるってことですよね。そうですよね。うん、うん、やっぱりね、基本は種まき。種まき、豆盆栽から商品盆栽は種からやると、どなたでも面白い木ができるし。る結構面白い、<笑>何でも出ますからね。そうですね。うん、しかも無料。そう、<笑>ただです。<笑>はい、というわけで、まあ、ね、三四年育てれば、うん、立派な盆栽 で, できます。はい、うん、ということでした。はい、うん、ありがとうございます。 you、mm -hmm.